はい、今日は巻き肩猫背が一瞬で治る。ストレッチとマッサージ一緒にやっていきましょう。はい、それではね。マッサージから始めていきましょう。右の手でこの肋骨の真ん中より、ちょっと3センチぐらいの中に入ったところ、そこをこうやってほぐしていきます。この指の腹3本使って、これで円を描くようにしっかりとほぐしていく。ちょっとね。ほんのちょっとキュッと押して、こうやってのの字を書くようにね。こうやってマッサージしていきます。 ここがね筋肉とつながっているところなのでここの筋肉のつながって こ, この最初のところそこをマッサージするとねここ全部ほぐれてくるのででそしたらここ鎖骨にぶつかりますよねぶつかったところ鎖骨に沿いながらこういうふうに横にしてもいいしここでのの字してもいいのでほぐしていきます。で特にこののね鎖骨のすぐ裏 こう指を入れるような感じグーッとちょっと入れるような感じでほぐすと鎖骨のすぐ下の筋肉がほぐれてきますで鎖骨をこうやって押さえてる支えてるすごく大事な筋肉なのでここをほぐすことによってこのね鎖骨周りが筋肉がほぐれてあとね胸の周りの筋肉もほぐれてそうすると肩甲骨肩甲骨も緩んでくるので巻き肩治ってきますよ。 でこれで肩の方に進んでいくとこのところに。 ちょっとぐーっと指が入っていくところがありますよね。そこにぐーっと指軽く入れていただいて、で入れたままこうやってのの字でほぐしていきましょう。でこの奥の方ねに触るものが肩甲骨。肩甲骨をこの奥の筋肉で引っ張中にね前にぐーっと引っ張っているので、ここをほぐすとやっぱり肩甲骨がふっと緩んで肩が開きやすくなってきます。なのでちょっとねあまりあのすごく強くすると後でもみ返しが来るので軽くね。 ちょっとでも指ちょっと奥入れてでほぐしていきましょうでマッサージしているときはいつもで吐いていきますねはいそしたらこのね脇の下のところここにひだがありますよねお肉ここをしっかりとつかんでここをほぐしますでここがやっぱりこの筋肉がキュッとなってると肩が中に入ってくるのでここをほぐして肩が開くようにマッサージしてあげましょう 今度は後ろ親指を脇の下に入れて4本の指を後ろみます。ここの筋肉、ここをしっかりとほぐします。ここもね、やっぱり硬いと肩が引っ張られたままね。この筋肉硬くなっちゃうので、ここを緩ますことによって肩が開くようになってきますね。はい、そしたらですね。この握りこぶしのところ、この握りこぶしのところをこうやって掴んで引っ張る。掴んで引っ張るって感じ。 こううやっててほぐししきましょうもう腕の力全部抜いてはいそしたらね手からこうやって肩先までこうやって潰すような感じでほぐしていきますねはいそしたら反対いきましょう。左の 胸のこの付け根からちょっとさ1センチぐらいですかね中入ったところこのところからこうやってこういう風にしっかりと揉んでいきますねのの字書いてもいいですよでもしくはここに鎖骨ぶつかったら鎖骨をそこで沿いながらこうやってほぐしていきますねで鎖骨の後ろもねぐっと指入れるような感じでここがすごくうーっとーっていう方はちょっとね普段の生活でキュッと 緊張してらっししゃゃるすすごいいねねスススストレスがストレレがじゃないです、ね、緊張しててあの呼吸が浅くなっちゃってるとここの筋肉がねちょっとしか動かないから肺が膨らまないのでなのでここの筋肉がどんどん硬くなっちゃうんですねどんどん硬くなっちゃうと肩がどんどん中に入ってくるし肩甲骨もどんどんこう前に引っ張られるっていうふうになってくるのでここしっかりとほぐしてあげます。ふーってて吐いてでこの 奥に入れるとねちょっと指がぐっと入りますよねそこにちょっと指強めに強めにというかねあの決してあの痛くならない程度にぐーっとほぐしていきましょうこのね指の奥の方に肩甲骨がつながるんだなーってちょっと想像しながらほぐしてあげますはいそうしたらこの脇の下このこひだですねここぐーっとマッサージしていきましょう息吐いてこのね筋肉が硬いまま 姿勢だけ良くしようって思うと肩が丸まったまま腰を反って姿勢をね良くしようとするのでもっとね腰に悪いんです腰がすごい負担かかっちゃうのでまずはここをほぐして胸が開けようと思ってなくても開いている状態をまず作ってあげるっていうことがすごく大事はいそしたら親指を入れて4本の指後ろに回すここですねここの筋肉ここをしっかりとほぐしてあげましょう もしここが、ね、すごくあいいとっていう方はちょっと肩がね前に入っちゃって筋肉が伸びきっちゃってる状態なのでここをほぐしてあげますはいそしたら次この力こぶのこの位置ここを脇の下のところから肘のところまでもうほんとちょっとお肉掴んで引っ張る感じ。 これはね特に赤ちゃんが小さいお母さんとか、あのー、前にね手を出すのが多い方とかはここが縮んじゃってる方がすごく多いのでそれで肩を前に引っ張るということになるんですね。なのでこうやってしっかりとほぐしてでそしたらこの手首から肩先ここここでぎっギューって潰す感じでほぐしていきましょう。 特にね赤ちゃんちちゃい方とかこうやって抱き上げることが多いじゃないですかだから肩こりあるお母さん小さい、ね、赤ちゃんいらっしゃるお母さんとかはこのここが凝ってる方がすごく多いんですよここじゃなくて実はねなのでこの手首から肘の間をこうやってしっかりと揉んであげてくださいはいそしたらねこれでマッサージが終わったので今度は全体ちょっと動かしていきますね じゃあもし時間がない時とかはもうマッサージだけで十分マッサージだけ設定してあげてください。はいまずは両手肋骨に置いて息口から吐いてで肋骨なるべく締めます。この締めた状態で骨盤底筋ですねこのお股にあるところそこの膣膣で何かお豆か何かをつまんだままぐーっと上の方に引き上げているイメージだけできれば十分です。いいですか？ はい、そうしたら両手を肩幅で上にタオルでも何でもいいです持っていきましょうでお尻でマットを押す力で上ぐーっと持ち上げてこの拳だけど肩と耳は離して肋骨が開かないように息ふーって吐いて肋骨締めますそうするともうねお腹ちょっと使ってる感じですよねはいそしたらそれキープで吸って吐いて気持ちいいとこまででいいです ふーっと倒れて背骨がねぐにょっとなってるのをイメージしていきましょうで吸って真ん中吐いて左で吸って真ん中繰り返しますね吐いて右でこの時頭がこうね腕につかないように頭はずっと浮いてるように真ん中にあるようにしましょう吐いて左吸って真ん中吐いて右肋骨は締めていきますね 吸って真ん中吐いて左もう気持ちいい範囲でいいですよ絶対気持ちいい範囲あともう一回吸って真ん中吐いて左、はい、吸って真ん中に持ってきたら今度吐いて右に持ってきて手前を通って左まで来て吸って起き上がりましょうこれ反対いきます 肋骨締めてお尻でマットグーっと押して吐いて左から前を通って右に来てで真ん中吐いて右から前を通って左に来て吸って真ん中吐いて左から前を通って吸って真ん中です。はいそうしたらですね手ぬぐい一番いいよ先っぽ。 持っていただいて、タオルでも何でもキッチンタオルとかがね、いいかもしれないですね。長さ的には、はい、吸って、吐いて、両手前で腰後ろ、こうやって背中丸くして、おへそ背中に引き込んで、なるべく後ろ。このまま行ったらね、ゴローンって転がっちゃう。ちょっと手前ぐらいまで後ろに行きましょう。手は前にグッと行きます。骨盤後ろに倒れてますよね。こう、骨盤がグーッと倒れてます。はい、吸って吸ったら、この手ぬぐい持ったままですよ。 骨盤しっかりぐっと立ててで両手後ろに気持ちいいといけるところまでですこの辺の方もいらっしゃるしこの辺の方もいらっしゃると思いますそこで十分はい吐いて前骨盤しっかり後ろに倒して上半身なるべく後ろ手は前前前前お腹しっかり使いましょうはい、吸って骨盤立てて吐いて気持ちいいところまで後ろでいいですよ肘曲げない程度に、はい、吸って上はい 手前しっかり吐いて吸って上吐いて後ろこのね脇の下から胸の前が気持ちよく伸びてて肩甲骨が寄ってる状態はい吸って上吐いて前腰丸くしてはい吸って上吐いて気持ちいいところまで後ろですはい吸って上吐いて前はいそしたら 手のぐい置いていきましょう。そしたらラスト、両手後ろで組んで吸いながら骨盤しっかりぐーっと立てて、でこの拳、お尻から離せれば離しましょう。で拳、肩上げないで上げられれば上にね上げてみます。吸って、吐いて、この肩の先端、肩の先端を床と平行に3センチでいいです。後ろに移動しましょう。 肩甲骨ぐーっと寄ってるイメージはいそこで大きく息吸って10秒止めます109876543210口から吐いて両手前で背中をねふわーっと下ろして丸めていきましょうはいもう一回いきましょう両手後ろで組んで拳お尻から離して肩上げないで拳ちょっと上に上げられれば上げます息大きく鼻から吸って 吐きながら肩の先端3センチ後ろに床と平行に移動して肩甲骨をぐーっと寄せますそこで息を大きく吸って止めて109876543210口から吐いて両手前ですなんかねこの肩周りがじわーっとあったかい感じありませんかはいラスト1回これで終わり もうね、疲れちゃったらね、もう今日はここでお休みしてくださいね。はい、あともう一回やりたい人は、両手後ろ、骨盤立てて、拳お尻から離して、肩上げないで拳上に上げて、息大きく鼻から吸って、吐きながら、肩の先端ぐーっと3センチ後ろに移動、肩甲骨をぎゅーっと寄せて、息大きく吸って、 止めて十九八七六五四三二一ゼロ口から吐いて両手前です。いかがだったでしょうか。今日のマッサージとストレッチするだけで上半身のね歪みが取れるので。 骨骨盤盤底底筋筋の上にににししっっっかかりりととと膜がるるるよよううななこでも動けてきます、えー、と背骨をねしっかりこうやって動かすことによって更年期症状の改善にもとっても効果的なエクササイズストレッチなのでもしね疲れた時疲れてる時とかはもうマッサージもうこの辺のマッサージだけでも十分もし元気がある時はちょっとね体も動かして背骨もしっかりと動かしてあげてください。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 女性らしくしなやかに生きていきましょうそれでは